OBS を使った YouTube の配信方法をお見せしたいと思いますまずは OBS を立ち上げますはい。そして映像をこちらのソースというところから画面キャプチャーをダブルクリックしてこの画面というところで 今私はモニターを三つつないでますのでその中で配信したいモニターの映像を選びます私は画面の三につないでますので画面の三を選び OK を押します続きまして音響はこちらのミキサーのこの設定のところから こちらのプロパティの場所でつないでいる音響ミキサーデバイスの方を選びますそして OK 続いてこちらの設定の方を開いて 配信に関するエンコーダーを設定したいと思います。こちらの配信からここを設定いたします。と YouTube を開いて、こちらのカメラのマークからライブ配信を開始。 を選びます続きましてこちらにエンコーダー配信というのがございますのでそちらを選びますそしてタイトルを試しにデモとして 次、公開するレベルオープンなのか限定なのかまた非公開にするのか今は限定公開にします、はい、そして下のこちらエンコーダー配信を作成を押しますと先ほどの OBS のところのこの三つの項目が出てきますこちらにストリームキーというのがございますのでこちらをコピーしますそして OBS の方に戻り同じストリームキーこちらに先ほどコピーしたものを貼り付けまた今回は YouTube なのでこちらのサーバーは YouTube としますこのサービスから YouTube を選ぶと自動的にサーバーが変化されますそして適用 OK この設定が終わりましたら配信開始配信開始を先に OBS の方の 配信を開始いたしますそうしましたら YouTube の方で少し時間を空けてこちらの「ライブ配信を開始」が青く表示されますのでそしたらそちらをクリックこのようにですね青くなったらクリック。 そううしままますすとこのようにライブ配信が始まります終わる時は反対に YouTube の方からこちらの「ライブ配信を終了」を押してこちらも終了次 OBS の方に戻りましてこちらにあるライブあ「配信終了」を選びます。 以上で OBS を使った YouTube の配信方法となります。ありがとうございました。